こんにちは百秋武道具店のぶかですやってますかお今日は子供たちのやる気を一瞬で根こそぎ奪ってしまう言葉。 とそれに対しててて僕が考えるねいいい先生っっこんなな感じかなっていう条件2つあるのでそのでそ話をしたいいと思います、えー、あるこういう出来事がありました10年ぐらい前になるんですけどある道場にお邪魔してたら、まあ、確かにねちょっとごそごそ動いている男の子がいたんですから言うこと聞かないけ道ど稽古真面目にしないまあいたんですけどその子に対して先生がテケテケテケテケってこう詰め寄って指をこうしながら「 だからお前はダメなんんじゃっって言ったんですよでその子はもう竹刀持ったままこう玄関でこうなっててえー、なんかまあ確かにショック受けるんだけど僕それ横から見ててちょっとさすがに言い過ぎじゃないかなと思ったんですよ。というのはあの剣道でうまい下手でね、えー、ここは間違ってるよとかって教えられるならまだしもその人格をね子どもの人格を否定するようなだからお前はダメなんじゃって。 これ言われた子どう思いますしかもそのだからお前はの部分がちょっと特に傷ついちゃう部分で、それ昔から先生そういうふうに僕のことを見てたのって思うじゃないですかで。他にもこんな例があって、これコメントでもらった話なんですけど、ある女の子が、剣道稽古を頑張って終わってありがとうございましたって先生のところに挨拶に行ったら、ある先生が、あー、なにちゃんは剣道が下手だねって言ったそうなんですよ。みんな見てる前で。 でその子もうショック受けちゃって「私下手なんだ」 で、すかさず横にいたもう一人の先生が、そんなことないよね。なりなちゃんは剣道上手だよね。ってフォローしてくれたそうなんです。で、その子はもうみんなの前で下手だよね。って言われたショックと、そんなことないよね。って言われた優しさ。このフォローと、この傷ついたこと、これがセットでもうね、一生忘れられない言葉になったってことなんですよね。えー、そこからね、僕はその、どういう先生がいいかっていうのを条件が二つあってちょっと聞いてほしいんですけど、一つ目は、その教えてること。 を好きにさせる先先生生っってていいいううのははもういい先生だと僕は思ってます、えー、例えばまあ剣道だけじゃなくても国語算数理科社会、えー、音楽体育何でもいいですその教えてることにもうどんどんどんどん興味持っちゃって好きになっちゃうこの先生の言うことだったらどんどんどんどん何でも入ってきちゃうっていう先生いないですか、えー、そういう先生僕いい先生だと思ってますそしてもう一つは教えてることでで結果を出させる先生です、えー、これはまあ試合に強いとかあのー、テストが100 どれとかそういうことだけじゃなくてできないことができるようになると面白いことなんですよまたわかんないことがわかるようになるっていうこともこれ十分面白いことなんですよ。っていうふうにこの一歩ずつね上の階段に連れてってくれる先生結果を出してくれる先生っていうのは僕はすごくいい先生だと思ってます、えー、なんでその先生のことにつってねたまに考えることがあるんですけどどういうことかっていうとね、えー、まあそのアメリカの大学 で生徒が先生を評価するっていうシステムがあったりするんですよで、えー、ワンセメサーってこう1学期終わった後にね先生がプリント配りますねでそのプリントには先生に対するアンケートみたいなのが書いてて えこれ先生はその1学期の間みんなを公平に扱いましたかとかって「丸とか何5段階みたいなこと書いてですね。そして、えー、先生はちゃんとはっきりと大きく声が出せてましたかとかねそのいろんなこと、えー、ちゃんとおかしいこと声を荒げるようなことありませんでしたかとかといろんなことを書いて最後に先生がアンケート集計して 校長先生に渡すのかなで、そういうね、生徒が先生を評価するフィードバックみたいなのがあるんですよね。で、剣道の世界でもそういうのあったら面白いなと思いながらあ考えてましたえ。ごめんなさい、最後脱線しちゃいましたけども、今日もご覧いただいてありがとうございます。またいつかお会いできる日よ